皆さんこんにちは私たちは坂田市から参りました「夢・港・熱風」と書きまして「無双連風と申します。 次月は月の山よさこへの開催誠におめでとうございます